皆さん、こんこにちは、堂安です。す。よろししくお願いします今日は3月20日電動キックボードマンティス10の幕開けで先行販売のスタートの日でした1時から3分の間こちらで幕開けさんと一緒にイベントして先行販売をあのスタートするイベントをしています皆さん興味がある方は是非 よろしくお願いします。 ありがとうございます。本日参加してくれてありがとうございます、翌1年、時間と手間かけたあの日本の移動集団の未来をチェンジしようと思った電動キックボードはあと10秒で、あの、9、8、7、5、4、3、2、じゃあいきますよ、もう、また君。はい 公開しました。おめでとうございますはいスタートプロジェクトページへ行きましょう公開されましたはいおめでとうございますはい 皆さんとってもとっても嬉しいです言葉にならないぐらい嬉しいです本当にありがとうございます皆さん応援してくれた皆さんに感謝しておりますもう40分でオープンして40分で達成しました40分でこれを200万円達成しましたも う, あのもうお客さんに購入したお客さんにちゃんと届きますありがとうございます もう頑張りますみんなで日本の移動集団変わりましょう今日はありがとうございますすごく嬉しいです本当にパ葉にならないぐらいしいですスタートして15分の中で200万買えたんですもうすごくスピード早くてどんどんどんどんどん上がっていきますなので協力してくれた 応援してくれた興味が持っている人たちは皆さん、本当によろしくお願いします。